ごご視聴ありがとととうございます。す。海のひとときです今回はアジのヒットシーンを水中で撮影してみましたぜひご覧くださいドローンのアームにサビキをつけてその近くにアミエビを巻いてみました見えるのは念仏台とアジそしてシマアジです 数はだいぶいるようですがなかなか針には食いついてくれません左側の針にご注目ください本命ではありませんが念仏台がヒットしました念仏台を針から外し再度チャレンジです網かごに、 アミエビを入れていきますそれでは再度キャストします奥に見えるのが先ほどキャストした仕掛けですアジとシマアジのランプですシマアジがヒットしましたどうやらシマアジとアミカゴが ドローンに引っかかってしまいましたプロペラと仕掛けが引っかかってしまい網と魚が外れてしまいましたドローンを引き上げて緊急オペですよく仕掛けとドローンのプロペラが引っかかることはありますでも映像にはね バッてやっ多分そっちま絡まやっぱ波があるからそ う,、うん、そう泳いじゃったんだよねすごいいちゃうから何かならあのアームつけない方がいいかもしこういうてああ ああここかそんなでもない気がしてるんだけどどうだろう 次はなるべく距離を取って撮影してみます。 投げてすぐにアジがヒットしました。とりあえずキープをしておきましょう。十数センチのアジでした。ピークが終わらないうちに投げ込みます。ここからナレーションなしのアジのヒットシーンたちをご覧ください。 いかかがでしたかなかなか水中でヒットシーンを見ることはないので何か参考になればと思います。この動画の高評価またチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ごご視聴ありがとうございました。